カプテンスウォーサー、インガーどうも、コシです。ハイファイはい、ということで今回はテンションつかめにお出かけをしようと思います。今向かっているのはスターバックスに向かっています。ただ単に多分おしゃべりな時間になるのかなと思います。あとまあこういうね、箱のロケ地も回っていきたいなと思います。これ今凍結してるの見えますか もう完全に凍ってる感じですよただ私のボードスケーティング企画を見てない方はぜひそちらもチェックしてみてくださいこれ危ない怖い怖い怖 い, 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いいやいいいいやばいやばいやばいやば い, やば い, やばいこれやば い, やばい大丈夫大丈夫全然大丈夫これね リ, リハーサルのリハーサル中これ見てこれ この傾斜、この傾斜、ぜひお見逃おぜひお見お見逃しなく、ぜひお見逃なぜひお見逃しくよろしくお願いします。ぜひお見逃しのないようによろしくお願いします。おっとと話していると可愛 い, いワンちゃんたちが出てきましたよ。あ、可愛 い, い。It's cute, so cute. Hi, hello, good boy.、Oh. かわいいですね、海外の。と、歩いていると、ですねまさにグランドの水たまりが凍って、えー、道を行くことができるでしょうか、やってみましょう、ちょっと皆さん一緒にやっていきましょう、これ。え こ, これ、こでうわー、これ、バリッと行きそう、これ、やばい、やばい、これ、これ、やばい、これ、<笑>ちょっと行ってみましょうか、これ、真ん中、真ん中、これで。 バリッと行きそう。犬可愛 い, い。あ、可愛い可愛い。かわいい。バリバリバ リ, バリうるせえ。なんとかね駅に。おお危ねえ。<笑>なんとか駅に着いたけどちょっと待って待ってちょっと待って。一番恥ずかしいやつ一番恥ずかしいやつあの女の人 は, はい乗れませんでした。 Hello everyone! <laughs> yeah, Hello. This is Diego! <laughs> And okay, I have a question for you. Yes. Yeah, uh, uh, what, type, what kind of image do you have in Japan? What do I, I think of Japan? Yes, you. How, do you. how do you think? Oh, well, I have a lot of friends that have been there, so、oh, they t o l d me a lot. But when I was growing up, yeah, I, yeah. We watched、uh, a lot of anime. Anime, oh. So, yeah. So, that was always the first impression that I had from Japan. I was like, there's gonna be anime everywhere. Yeah, yeah. And, uh, uh, yeah. Oh, yeah.、So. And、um, do you remember what? Uh, name of anime. Oh,、uh, I used、saw. to watch a lot of、uh, Dragon Ball Z. A、uh, Dragon Ball? <laughs> yeah.、Uh, ah, Dragon Ball. It, in, in Spanish, it was、uh, Super Campeones. I think it's、uh, Captain s u a s a Oh, i t s so famous. Yeah. Oh,、uh, so good, good. And,、uh, Knights of the Zodiac, like Saint Seiya. Yeah, yeah, yeah, yeah. So, all of those, I watched all of those、mm. all the time. After we would, <laughs> me and my brother would get back from school, and like the next, like. One hour half, and a t was o hours w just watching them on TV. <laughs> oh, i、awesome. okay, Thank s so awesome. t you so much. You're welcome. Thank you. <laughs> 日本と違うところですね。日本の中ではかなりバスの中にベビーカーを持ち込むっていうのは少ないんじゃないでしょうか。はい、ということで無事スターバックス到着しました。だいたい1日こんな感じです、えー。このチャンネルではですね、ご覧のこんな感じでやってますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ハッシュタグコ皆さん。 半分になった家なんて見たことありますか